年配視聴者の紅白歌合戦離れは今後確実に進む。大先輩を雑に扱った NHK にダメ出し、檜山またまみ、ひ美たまみあれもこれも言わせて、年末の紅白を見て長年言われるがまま受信料を支払い続け、NHK を支えてきたお年寄りへの思いやりが未人も感じられず悲しくなった視聴率は最低だった昨年から微増し、ワーストに。 このご時世に 35.3% 第2部を記録し 1.0 ポイントとはいえ昨年よりも上がったことで NHK は今回の「紅白」を成功とみなす危険性があるそうさせないためにダメ出しをしておきたい最も問題なのは審査員の黒柳徹子89と加山雄三85の雑な扱いだ4組が歌い終わったところで注目ポイントを聞かれた徹子なかなか声が聞こえないと思ったらペンライトとマイクを間違えて喋っていたようで これに気づいたお隣の、羽生結弦が、マイクを渡して、事なきを得た、よたよた歩く若大将の姿は見たくなかった。加山も、これを最後にステージから引退すると宣言していたのに、さらりとこれまでを振り返る紹介のみ、海その愛を、渾身の力で歌っていたが、2番に入ると、ステージをうろうろしだした。おかげで歌詞も間違える有様。おそらく、2番は、歌いながらステージを歩く演出だったのかも。 それを忘れて、中央で歌う香山に、歩いてというカンペが出たのかもしれない。よたよた歩く若大将の姿は見たくなかった。徹子といい香山といい。大先輩に対するリスペクトがなさすぎだ。今回で、しばし休養の、氷川清きよしの方が、よっぽど派手に見送られていたのも、げせない。その後、桑田佳祐たちが、香山へのリスペクトを込めて、夜空の星を歌ってくれたのは、せめてもの救いだった。ダンス合戦、演歌は色物、挙句に受信料を払え。 毎度のことながら演歌をレクリエーションにするのも不愉快だ謎解き水森かおりきつねダンス山内圭介など何かと絡める空歌をじっくり聴くこともできない k p o p やらジャニーズやらは何の歌詞かもよくわからないし歌よりもダンス重視でいっそ「紅白」ダンス合戦にした方がいいのでは正式に選ばれたはずの出場歌手はいつも慌ただしくユーミンや桑田圭介らの特別枠しか印象に残らず 時間がないのなら、三谷幸喜、小栗旬から、松本潤への大河ドラマ引き継ぎ式など、やらなくていいのに。大鳥、福山雅春のショッキングピンクの衣装にもびっくりだが、最も驚いたのは、三条アナと須藤アナが、この一年間受信料のお支払い感謝申し上げますと言ったこと。これってつまり、受信料は、ちゃんと払ってくださいよというアピールで、何もここでやる必要があるのか。 結局のところ、なんだかんだ言っても、視聴率 30% 以上取れる。紅白歌合戦は残したいけど、昨今の状況を鑑みて、今更、くれない。白が戦うというのも、とぼやかしすぎたあまり、最後にどちらが勝ったか、などと言われても、ピンとこない。今回で懲りて、お年寄りの、紅白離れは、確実に進むに違いない。二部制なのだから、一部は若者、二部は中高年とターゲットを分けた方がすっきりする。